えー、ただいまより第39回朝霞市民まつり最下祭 j イコムプレゼンツスペシャルダンスショーが始まります地元朝霞市民のかわいミッツたちによるキレッキレのダンスパフォーマンスぜひ手拍子で応援のほどよろしくお願いします、えー、ここからの司会進行役は私 j イコム登場川越役新卒入社2年目の早川と同じく朝霞市出身新入社員2年目の雪が務めさせていただきますどうぞよ ろ, よろしくお願いします えー、ゆきさん今日はなんとですねもう一人スペシャルゲストをお呼びしておりますもうほう来てくれているんですねはい、えー、私たジ j イコムのイメージキャラクターでありますザックに登場してもらいましょう会場の皆さんもザックと一緒に呼んでみましょうせーのザックさあ来てくれるかな あ, あ来てくれました来てくれました<笑>ぜひ拍手でお迎えください や、っぱりかわいいですねザックいやーはもののけでちくわが大好物なんですねこのザックーも税込みサービスのずっと安心クオリティーという意味が込められてザックーと呼ばれていますいやー非常に冷静ですね私、はい、全然知らなかったですよ何言ってるんですかちょっと先輩に怒られるやつですよ会場にも先輩いっぱい来てくださってるんですからすいません今日こうやって帰ります では気を取り直しまして J コンプレゼンツスペシャルダンスショー早速行ってみましょう皆さんぜひノリノリな手拍子で応援よろしくお願いいたします<笑>さて早速ですが1チーム目をご紹介いたしましょう RDK チアダンスピンクディアマンテ13名の皆さんの登場です幼稚園児から小学生高学年のメンバーで元気いっぱい踊ります 月曜日に式のクラス火曜水曜日に朝霞のクラスがあり毎週楽しく練習しています11月に朝霞市民会館夢パレスで30周年記念発表会があり総勢50名の子どもたちが踊りますぜひそちらも見に来てくださいよろしくお願いいたします DK、チアダンスピンクディアンマンテの皆さんよろしくお願いします。<音楽>